6代目です今日はですねこんな畳を作りましたジェーンエンジン色の畳表にキティちゃんの畳ベリーをつけちゃいました青畳工房6代目これかっこいいですよねかっこかわいいですねこれえー、実は別の色の 畳と組み合わせて敷きますちょっとそっちは大きかったんで持ってきてませんがこれ半畳サイズなのでこれの組み合わせでお部屋ができますとても楽しみですそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は